武蔵の線貨物列車長い。 新八津駅ご視聴ありがとうございますちもちもです今日は、えー、まあ子供とねちょっと電車を見に行きましたそしたらどうやら、えー、貨物列車がねたくさん走ってきてたんでねあのー、ちょっと待った で見てたら貨物列車が走ってきちゃったんで、えー、撮影に成功したので、えー、動画にしてみました貨物列車のね、えー、ダイヤってどうやって調べたらいいんでしょうね 貨物列車どうでしたか、えー、次はおまけの動画です2本ね武蔵野線が来ます とということでご視聴ありがとうございました。